うん。<笑><笑><笑><笑>せーの。さ始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうでーす。少量です。<笑>というわけで、今回の動画は、はい。目隠しして。イチャイチャしたーい。イ <笑>違う違う違<笑>う。大丈夫違 う, 違う違う違う。あの、目隠しして、うん、ここ触ったら、こうやって触らして、うんうん、そこがどこの部位かっていうのを当てるゲームです当てるゲームねと。海外とかだと、タッチマイボディチャレンジとかいうゲームらしいんですけど、うん、それをちょっとやってみたいと思います。はいょうにょう。どっちが目隠しで、どっちがやられる方をじゃあ、まず、俺、うん、が目隠ししようかな。じゃあ。見えないよね。うん。 じゃあ、どこか触らせればいいのね。うん。じゃあ、どこから行こうかな。じゃあ、ちょっと。怖いなぁ。怖いなぁ<笑>。ここから行きたいと思います。えあ。はいはいはい。じゃあ、答えます。うん。どこでした首ブーお お, おもう一回いい 本当にわかんないな。はいはい。えっとえここの部分。ああ正解。あ正解？いえいえいえ。の腕です。難しいと思う結構。わかんない。うん。え次は俺？うんいいよ。うん。じゃうの番ね。うん。どうしようかな。はいはいはい。ちょっと待ってね。うん。いきまーす。はい。 んもう一回。もう一回うん。う<笑>ーん。どこだもう一回いや、ちょっと行きます。はい。ふくらはぎ。違います。あら。えぇもう一回、えー、もう一 回, 回やって。なんか硬いんだよなぁ。えぇ、ー、どこだろう太もも。違うー。 え違うの違う違う違う。終了。え、これもう ま, まだ答えていいいいよ。じゃあもう一回いくね。うん。<笑><笑>お腹 お, お腹、正解でーす。あ<笑>お腹でした。なんかさ、なんかちょっと硬かったからさ、うん、ちょっと筋肉質なところかなと思ったけど、うん。はいはいはい。お腹でした。お腹だったんだ。そう。 じゃあ次はどうすする次は…は、うん、じゃ あ, じゃあーちゃん僕ですね、うんはいはいはいはいはいはいはい、は い, いしまどこですか はい正解。いえもうここね耳タブあ あ, あ, あなるほど目の情報ってすげえなうん確かにねよしじゃあ次、うんやっていこうと思いますお願いしますうーん<笑> 普通にね<笑>びっくりして今<笑><笑>ここに集中してたからさここに<笑>びっくりした<笑>そうそうそ う, そうじゃあ<笑>もう一回はい<笑><笑><笑>なんでよひょにょじゃ あ, じゃあ今度、うん、俺はいはい<笑>いくよ い、うん、<笑><笑><笑><笑>に来るとびっくりしなへえ、うん、<笑><笑>もう一回ちょっと一回。 え、腕じゃないの腕腕じじゃゃなないいのうん腕じゃない足足のどこでしょう足のここら辺とかあまあまあまあ惜しいまあそこらへんよすねあすねねすねでございましたなるほどねあったぶんねここはここわかりづらいかもよし決まったうんんわかりづらいよねうん 首あ、正解おお、はい、すごい当た、うん、ったほっぺたかなとも思ったんだけど<笑>ああ、はいはいはいはいはい首でしたね、確かにう ん, うんうんうんあ、全然違う終了、うん、なんか体のさはいどこ触るのが好きとかあるお尻とかああ、お尻<笑>お尻触るの好きお尻触るの好き 俺、こことか好き。この色。で。<笑>あ、そうなんだ。うん。うん。あと、翔ちゃんのね、この下唇がね、すごい気持ちいいの。そうなの。そう。で、多分<笑>、動画では<笑>、できないんだけど<笑>、うん、よくいつもやるのは<笑>、翔ちゃんの口、下唇を、パクって加えるのよくやる<笑>あれ。あれめっちゃ気持ちいい。難しいか。 <笑><笑>耳タブ好きな人も多いよね。ああ、確かに。俺結構ね、うん、あの、耳タブ分厚い方だからね、うん、気持ちいい方だと思う。ってみて。確かに。気持ちよくないうん。耳タブ大きい人の耳タブ買う気持ちいい、うん、自分でも気持ちいい。あ、うん、あ、あ,、はい、あでも翔ちゃんの耳タブも気持ちいい。うん。柔らかい。うん。というわけで、今回は、チーマイボディチャレンジはい。も、はい、やってみましたーいかがだったでしょうか 目隠しさせて、はいうん、急にチューするとドキッとするっていう。うんうん、確かに。分かった。はい。は い, <笑>い、うん。はい、ここら辺にしたいと思います、はいえー。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお 願, お, 願お願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。ますでは、また。うん